9回表ピッチャー長新高校レフトに入った石場と交代で7番磯部対する明智高校バッター先発3番角川先ほど4回表の角川の進塁でピッチャー石場がペースを乱されて3失点を許した結果ですピッチャーには非常に重いプレッシャーがありますシャルくんルくん これ見てよどうしたのかにおにぎり作ったんだほううまそうだねサル君も食べる俺はいいよなんか悪いし気にしなくてもいいのにこんなに美味しいよもぐもぐもぐもぐうんおいしいサル君もああ。んもぐもぐもぐもぐおいしいおいしいよもぐもぐもぐもぐ よかったうんうんうんうん俺誕生日プレゼント持ってきたんだおおおそんなに意外だったかそうじゃなくて覚えてくれてないと思ってたからはいはい俺は忘れっぽいよばあもうひどいな猿くんでプレゼントってなにネックレスありがとう開けてみるねわあ 可愛いやつだ男っぽいの好きじゃないかなと思ってそうだね誰かさんみたいに L とか書いたパンクっぽいネックレスあんまり好きじゃないし趣味が悪くて悪かったよサルくんありがとう大切に使うねあああれから3年君がくれたネックレス毎日今でも持ってるよ